続いてだ、だ、お疲れさん綱引きのパントです見えないロープを持ち上げて片手はおへそ、片手は逆さ足開いてハスキー犬の散歩のように引っ張られる<笑>引っ張り返します引っ張られる引っ張り返します歯磨きのパントです ブラシすっぽん宇宙口開けてゴマ、うん、ベロを動かします12121212心の声をよく聞いてかくなった頭の筋肉をほぐしましょう水の中のパットです両手でシャキー の動きーひいーひいくいきを吸い込んで自信満々 愉快にパンとの一日を過ごしましょう。えっう Thank、you I hope you are strong. 아그 you <laughs>